何。エレファンの子供が脱出ポットでキャラボン星を脱出した。それで、ジェッター星に墜落しただと。何。脱走しただと。も, もしかしてはエラー、我らキャラボン星のお尋ね者になってしもたんとちゃうか。もしかしなくてもそうよ。 大丈夫だよ、ヒロシなんてったってボ ン, さあいくぞボンというわけで今回もひろしのママを探してキャラボンせを行ったり来たり本当にママに会えるのかなっていうよりシロボンあんた前回の言ってることが違うじゃな い, い, い, いだって言ったら怒るじゃん。 遅かったか。<笑>だが必ず魔法のあれはこの無情様が手に入れてやるからだ。それにしても魔法のあれってなんなんやろうな。魔法と言ったらあれに決まってるボング。え、あれってなんや。魔法仕事だボング。はい、ダンクステッキでマジカルよら、チャホガメ。 やうわー おいしいね フフフフフ。<笑>うんうん このブッサイクな男は。お前にそっくりやっちゅうねん貴様こそ誰だ俺様のマレなんかしやがっていい。俺が<笑>俺様はアチョウチゲチゲ団の総帥だチゲチゲーアチョウチゲチゲ団貴様こそ誰だ<笑>え？お、お、俺様は無常、ヒゲヒゲ団の戦闘隊長だ え、うん、だな、うん、だよ。<笑>俺は総帥。お前戦闘隊長。俺はボス。お前中間管理職。だー。クソ。同じ顔でも全然違うよね。うるさい。それより小僧、そのエルファンのガキをこっちに呼ごせい。う、そうだ。 なぜそれを？あ、そうよ。無茶。ママをどこにやったのよ。<笑>やるわけねえだろう。土の大陸の洞窟に隠してるなんてなユートロガナ。おめえ頭悪いな。うるせえ。おとなしくそのエルファンを呼ぶぜ待て。えー うわーうっっうわーあ覚えてろ 必ず捕まえてみせるからな待てーどうして今度は水の警官隊だ、ね、えへへへへ待っていたぞさあ、おとなしくエレファンを渡せ ヒロシだけやないでワイらもクタクタや。 よし今日はここでテントだやろうジュも準備にかかれりりチゲチゲチゲチゲチゲチゲチゲチゲチちチゲチゲチゲチゲチゲチゲチゲチゲチゲチゲチもチゲチゲチゲチゲチゲチゲチゲチゲチゲチゲチゲチゲにゲチゲチゲにゲチゲ ヒロシのママ、無事だといいけど。ヒロシ、もうすぐだぼんが。いつの間にか、みんなヒロシ言うて呼ぶようになってしもたな。だってヒロシだもんねお、そうだ兄ちゃんの名前は言えるようになったかお、お、お、シロボンだぞシ・ロ ん、うん、ボムスターにこの兄ちゃんがついてるじゃんか。 出しちゃったんだしぼくも時々どきおなににちゃんのこと思い出すんだあっひろしに慰めてもらうようじゃぼくお兄ちゃん失格だね。 そろそろテントに帰ろうパン。 あったボク が, がちょっと目を離した隙にニー。あシロボ、あそこえ<笑>そうかこれで変装してヒロシに近づいたんや<笑>おっぴったりだ<笑>ということは無情<笑><笑>こいつめ、ジョ<笑>、ええええええ、くソガキのくせしてなんて重さそだ あ, <笑><笑>ねえあいつら一体何してやがんだ ーーーーお前らーーリリヒロシハハハごめんハくそあと一歩のところそうかハハハが抵抗して 形成逆転だなさあ、ろーボンゴーなんとかやうたた ん, <笑>かかん。 アチョウのやつがいねえ そここここまでだ、な、なんだこりゃここはキャラボン星ののののここだけは全ての管轄の警察が集合できるじゃねえーあ 仲間が教えてくれたたんう、えー、かったなでパオキャラボンまで来た甲斐があったわねパオパオ か行こうだボンゴン ちょっと待って宇宙に一つしかない魔法のアレバドゴニアルデそや宇宙に一つしかない魔法のあれアレ何やったんやそれですおそれってどうしたのみんなもしかして魔法瓶とか言うんやないやろなああそうですえー、そうなんですその魔法瓶、百100万年はお湯が温かいままなんですよああ なんだってここまで来て魔法瓶だとそんなものいらねえよかったよくねううん、うん、アチョーさんがこれを奪うんだったら私たちアチョーさんを捕まえなきゃいけないものえどういうことだだって僕たちジェッターズなんだもんああお前たちがジェッターズだとただの食い逃げやないで<笑> 俺様は天下のジェッターズをこぼにしまったのかはいありがとうあさあ、シロボ、行きましょう。うシロボ、ぱシロボン、ロ、ぱ シロボンん だ, だ、大丈夫だよなんだって僕はボムスターニ個のお兄ちゃんなんだからねシロボンさあ、明日からやるぞヒロシ、ボムスターニ個のお兄ちゃんは宇宙一のボンバーマンになってシロボン、あのね、ヒロシじゃないのキャサリーっていうのよ、あの子の名前え、それって女の子の名前やんけ<笑> やめろオラアチョウじ ヒロシなんて名前つけちゃうんだもんでもなんでヒロシさあ次回はボムスターが2個になってすっかり天狗になっちゃったシロボンそんな時新たな強敵合体ボンバーマン四天王が現れたねえしっかりしてシロボンそんな態度じゃ負けちゃうよ第13話「シロボンの敗北」近所の星から宇宙の果てまで誕生します